色画用紙で作る、立体感のある勝負の葉です。勝負以外にも、水仙の葉や稲の葉、草むらなど、細長い葉に使えます。八つ切り画用紙を半分に切って2枚重ね、端の方をホッチキスで留めます。鉛筆で、 薄くジグザグの線を書いておきます。カッターナイフを向こうからこちらに引くように動かして線の上を切っていきます。はじめに書いた線から多少ずれても構まいません。 切り終わったら、ホッチキスを外します。下に柔らかい紙などを敷いて、 色鉛筆やボールペンで刃の真ん中にしっかりと折り筋を描きます。 ひっくり返して歯と歯の間にも折り筋を書きます。折り筋をつけたところを指でつまむようにして、蛇腹に折り目をつけます。 四つ切り画用紙を横に切ると八つ切りの2倍の長さの葉もできます先に花を張って茎の根元を隠すように葉っぱを張りましょう勝負の花やこいのぼりと組み合わせて5月の壁面を飾りましょう